ここは一旦逃げましょうおクロウさん何をいやらしいことは後でいくらでも違うまた無茶をされたら困るおクロウさん逃げ 年前も今もそんな何でもない顔してあなたはどうしてそう身の危険に対して無頓着でいられるんです無茶ばかりしている君に言われるとは心外だてっきり察しがついていると思っていたんだけどハァ<笑><笑><笑> 《やっぱり僕の肉は害になるらしいな》